クレイジーダイヤモンドクレイジーダイヤモンドバカネックレストバカネックレストプロシアザワールドザザワールド、ハンド、ザハンド、バットカンパニーバットカンパニーレッグホットチリペッパー、レッグホットチリペッパー、ジョーマイジョーマイデコツデコツサービスサービスラブデラックスラブデラックス パールジャムパールジャム透明の赤ちゃん透明の赤ちゃんヘムズドヘブンズ ド, ヘブンズドラット、ラット。ハーベストハーベスト死んでる死んでるキラークイーンキラークイーンシアーハートアタックシアーハートアタック アクト 3! アトムハートファーザーアトムハートファーザーボイツーマボイーマッスウィンドアファイスウィンドアンドファイアアイベスターアイスーストレイキャットストレイキャットスーパーフライのスーパーフライエニグマ エニグマチープトリックチープトリック。バイアーダストバイアーダスト。バイツアーダスト 面表面收成者，收成者，灰姑娘灰姑娘天堂之门天堂之门白金之星，世界白金之星，世界杀手包裹杀手包裹穿心攻击，穿心攻击